はいせーの、はいはいはい、タモーイイどうスカピ、はいね<ス>はい、ということでねねはいということでねつりめさん以前パクセロイの髪型やってたじゃないですかいや違うえパクソジュンですこのキスで、まあ、とりあえず韓国の俳優さんの髪型をやってたじゃないですか、うんはい、で「似てる似てる」って賞賛を受けていた賞賛賞賛っていうか「似てる似てる」って言われてたじゃないですか<ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス> でもイコール簡単に言うと、うん、あなたは韓国寄りの顔ってことなんですよああでもよく言われますねということで、うん、今日はアジア系アメリカ人っということで今日は彼を韓国メイクしたらより韓国人によるんじゃないかなと思ってホントうんうんん 全然韓国語じゃないでしょあ<笑>、うん、きっとえ、ちなこのキスでそれでは、やっていきたいと思います、はい、コロナ禍でもね、韓国っぽくできるっていうことで、はい、<笑>あ、そういうことでじゃあもう、マスクも上だけやりますいや、嬉しいでしょ<笑>口元とかはなしで、はいはい、マスクも上だけやっていきますあ、マスクの上、上ってどこあ、大<笑>う<笑><笑>んこのキスで はいじゃあ俺も、これはもうこれ受け身ってことなんですよそう、受け身ってことですじゃ太郎、攻めどうなんだろうな、ちょっと分かんないな、うまいのか攻めはせ、え攻めはうまいのか分かんない、太郎せ、攻めって何？に え, え攻めって何？ええしもれたカットです、ここあははははあ、大丈夫だよ、待 あの、俺も別に韓国メイクとかメンズメイクを慣れてるわけじゃないから本当に仕上がりはどうなるか分かんないよっていうことだけはしておきま す, <笑>き ま, すありえまずじゃあ化粧下地塗っていきます白白い、うん、白いんで<笑><二つ><笑>よくこんなんでこのキスで まあっ、ね、そうなのこれで化粧しててなるほどねまあやっぱり韓国系はもうゴリゴリに白いってイメージなのでここからねちょっとそれも白 い, れ い, いんだろ<笑><笑>このキスで全員シュみたいになるから、ね、<笑> そ, その上からゴリゴリって。ゴリゴリ<笑> すげーわそれだからとりあえずねあのもうちょい白いファンデーションもっと白くするフいきますゴリゴリじゃないか<笑>ない。だ必ず言ういゴリゴリ合ってんの本当にこれは、うん、まあね、あのー肌質を均等にしていくっていういや、雑だな<笑>もうちょっと優しく見てもらってもいいですか<笑>ちょっと痛いです<笑>こんな感じでね ちょっとめちゃくちゃ適当にやったんですけれどもまあ、白くはなりましたねここからね少しずつアイメイクをしていきたいと思います、はい、ケイカのアイシャドウのパレットのキラキラしてるラメのやつをアイホールの方に塗っていきます茶色なんですけど気にせず塗ってください目を閉じてください綺麗もしかしたら目開けた瞬間フリーザみたいになって、ね、このキスで キキラキラを引いたら次にあのアイラインをね長めに引いていきますはーいで黒目の下ら辺から離れ目とかじゃない普通の人の人は外側に伸ばしてあげてくださいいきますこっちょ開いてるよ違う開いてないんだよ見えないのどんくらいどんくらいかけたかが見えてないのよ、うん、違う見えてないの、うん、おう眉毛くっつけると違うって閉じるっていうの顔やばいよ ちごさん嫌がってる崖みたいになってる<笑>、まあ、とりあえずね大雑把に大雑把にアイラインを入れてからここからね伸ばして韓国っぽくしていきますちょっとピンク本当はちょっと濃い黒っぽい色を入れるんだけどピンクを使いながらの目元の黒のさっきのアイラインを伸ばしていきますはーいでここであの。 目のここの縁の部分縁の部分を下側に向けて塗ることで垂れ目っぽくなります最近流行り場で韓国の垂れ目メイクみたいなでまあね多少ねアイラインが下手ではみ出まくってるんですけどそこは気にせずいきましょうそしたら韓国人の特徴鼻が高い鼻を高く見せるには鼻のラインに白を白をたくさん入れてあげる をたくさん入れて横側にラメとか入ってない茶色をさっとさっと入れてあげるだけで鼻が高く見えるっていうね眉毛はまあ元から結構キリッてしてるんですけど、まあ、もう少しこの内側の部分を 下, 下にちょっとだけ入れてあげればいいかなって思いますえっ<笑><笑> 元からあるんで、いらないんですけど。目頭側から書いてあげると、ちょっとあって、一回今の状態で、ちょっと撮ってみよう写真を。あ、でも韓国人っぽいわマジで。なんで。怖いしょう。しかに俺人の髪の毛あんの初めて。<笑>初めてだよ。あ<笑>、<笑>上 げ, て上げて、とりあえず分けることが。 でも<音楽>、ね、ちょっとあまりにも下手すぎて今びっくりしてる自分がねえねえ自分が待って待って、ねね、だ<笑>大センタースでトだっタバコを作りながらタバアイドル感を出しながらセンターパートが大事だよっていう感じでやっていくわ そ, そ, そしたらあとあとはまあちょっとできるだけ マッシュ感を出したいのでワックスはめっちゃ少量使って必要なところだけちょっとつけていきますあそういうやり方なの。これはセンターパートセンターパートメインでよしああいいじゃん いいじゃんいいじゃんいいいいじゃ ん, ん韓国のしっぽい<笑>それでは自分の顔を鏡にします、うん、ちょっとねあアイラインあんま遠めで見た方がいい遠めで近くで見るとアイラインがあまりにヤバいから分かったいきます、はい、せーのドーンいや見えんえ<笑>ドーン おお加工アプリで撮るとどうなるか触ってもいいと思います。 微妙だなって思ったじゃないですかこうなるんですよいや、全然ダメじゃん全然ダメじゃんまあこれがね、タローの韓国メイクの技術ってことではいお疲れ様でした、うん、<笑>またのご来店お待ちしておりますいや、いかいかいか い, いかんト今度俺がしてあげるよいや、怖っあ、でもかっこいいよやっぱりいやいやいやかっこいいなぁト全部部屋、あアイライレンがおかしいよ とということで、韓国系の顔に近い人はちょっといじるだけで韓国系の顔になるという検証でした、はい、ありがとうございましたありがとうございました